どうぞ。皆さん、こんにちは。いかがお過ごしする生姜金のでございます。えー、っと、えー、前回のですね、引き続きでですね、またちょっと説明していきたいと思います。えー がありますでそうですねまあこうがありますそれでまあ家がありますでここにですね板を張って、えー、凍らせるという話をしましたけれどもで これの構造ですねあの上に行くああ、えー、上にですね行く状態の、えー、まあ何て言いましょうかあの、えー、方向性ですね方向。 こう上に上にいく方向ですねそうしますと じゃあこっちにですね行きたいと移動したいという場合どうすればいいのかそうしますと こ, こういう方向性ですねこういうふうなそのエネルギーのですねえー、えだっけねどうしようかなエネルギー エネルギーはですねこちら側に必要になってくると。ということでプッシュプ ッ, プッシュしながら保つ保つと。 いう構造にまたここに設置しなければならない設置設置設置設 置, 設置とでですねこの体勢でえあ、ー、れ方向右方向か 右方向に行きたいときはです、ね、このままの状態で立てていくのか、それとも寝かせた状態、これが寝かせた状態で、これで押してもらうのか、この装置ですね、で、こういう二通りあるんですけれども、二通りあるんですけれども、エネルギーに関してですね、設置の。 そうすると、無駄になると思いませんかってこうなってくるんですね。これ一つでいいんじゃないですかっていう考えになるんですよね。も う, こう選択肢として、やっぱり考えやり方方法ですね。何点かあったうちのベストな方法。といいますと、これはもう、いらないよと。じゃあ、これを、これで。 横にして倒した状態でですね進むで宇宙空間っていうのは別に上方向だけでも進むのがいいんですよ上にずーっと、あのー、いつもよりも直線にですね一直線にですねと速さでですね、まあ、例えば510キロなら510キロ1200キロなら1200キロの速度でずーっと直線のコースにセットして あのー、進むだけでいいんですですがそれだけのことでこれを作成してもこっ困った問題が出てくると思うんですね上だけしか進まないっていうのとなのでこの方向性をですねまあこう自由にですね例えばこっちに 進, 進みました 進 ん, だんですけれどもぐるっと回ってまたここに来れるよという構造にしたいんですね例えばねでそうじゃなくて下に行きたいところの下に下の 方向性方向もう自由自在に行きますよっていうねえー、ことがそのええー、昨日ですねそれをもうちょっと考えましたね私なぜこうやってあの 簡単なことしか説明しないのっていう方らいらっしゃると思うんですけど私はできる時が来たらもうそれでも考えながらやろうと思ってたんですね思ってたんですがそれがいつになるのかっていう点でもうこうやっても暴動も用意できてしまったっていうのもありますしもう説明 説明しないでとりあえず説明しないだけでも皆さんにそのお伝えしとかなきゃいけないのかなっていうその早めにですねあのもったいぶらない で, ですねもう公園でも説明 し, していこうというふうに思いました こ, れこのボード価格 8000, 8000円ぐらい9000円ぐらいでしたんですけどすごいものすごく安いですで片面しか使えないんですけれども あのー、やはりですね思っていること必要なことっていうのはですね思っていれば思いを持っていればその叶うということがですね本当に現実にあるっていうことでまあちょっと私にしできてるんですけどねで、まあ、方向性このこのこの状態からじゃあこっち側にですね 倒すって言うんですね倒すね倒そうしますと倒れますとこの人たちはどうなってしまうのかということの問題が、ね、出てくるんですよこれが倒れた場合この人たちも倒れてしまうとおおっとっとっとみたいなそうするとここの形がですね 縦長になってしまうんですね。縦に部屋がで、人が倒れてしまうと。でここにここ、ここにいた人が重なって倒れてしまうという状況にです、ね、なってしまうんですね。このま ま, こ, の ま, まこれがくっついたまま倒れてしまうと。ってことは、つまりですね、ここを離さなければいけない。 切り離させて考えなければいけないということでですねこうではなく切り離すくっつけない磁石にはくっつかないそうしますとこのところにですね半円のですね 半円半円になるとお皿みたいに底がなってるとそうするとですねこれがそのこうなった時にお皿がですねお皿っていいましょうね こうこれの位置がここになるわけですねこうでこれが滑り落ちると落ちる滑り落ちるとこう滑り台のように。 滑り台の構造ですよね自動的にそうするとこれがまた元に戻るんですねこの位置に。 この磁石は縦に縦にひっつくこうなってるんですけれどもこれがこの位置から例えば上に上がるっていう上 に, 上にってこうかな。 そうするとミシェクこうなりますよね。ね。引ってこうなると。でもこれじゃダメですよと。こうなってなければいけないんです。 こういう状態でここにねここのところにまた工夫がいるんですよねこここれがこっちへ移動するという動きをするのするっていうねことは一番いいと思うんですよねこれが動くよりもこれが動くと そうなるとこういう形じゃなくてもいいですし四角でもいいですっていうことにまた戻ってしまうということですねわかるかなこのこの装置自体がこっちへ移動すると。 組じゃあ上にこれが上がるのにはどうしたらいいんですかっていうと、えー、時計ありますよね時計。時計の針。 の針ここが軸になっててこれが動くっていうね動き場所はねこの先っぽがねっそうするとこの原理を使ってここに装置をですねそのつ け, るつけてでまあこうありますよね ということはつまりこっからここに時計回りに時計回りに動かしたい時はどういうふうに棒をつけますかどこを軸にしますかどこを軸にしてこの時計の針のように棒を棒をこれを動かしたいと時計回りに。 そうすると当然、えー、ここ棒をつけたいんですよね棒どこにつけます皆さんだったらこれこれのこれの部分がここの部分なんですよどこにつけます 時計の針これ下げますかもう少し下げてここの先端からあのこういうふうな形でこういうふうに動かしますかまあここでもいいですあここじゃない ここかやっぱりこうですねこうじゃねえな違うなここかなやっぱりこれをこれを動かしたいんだからここですねこれを動かすとここの位置になりますね この家 が, あると 家, が 家, が家があるんですけどここの部分は、まあ、つ, つけないとつけないこれ動いちゃいけないんだから固定しなきゃいけないんだから動いちゃいけないのでもうこれとこれがひっついちゃだめなんです わかりましたがね、ちょっと、あのー、本当にね、利用するっていうことの意味をですね、もう少し、あのー、本当にね、あのー、やっぱりね、やっぱできるなと思いますね、自分で思ってて。で、あのー、私、そういう電気とかですね、なんか専門的用語っていうの一切、ね、よってわからないんですね、わからないというか。 簡単ななことしかかわらないんでも日常生活で使用しているっていうことでそういうその電池とかね、まあ、パルスマイルとか、ね、あの答えがありますのである程度はですね何ですかあの説明するのに知識がちょ少しあるので日常生活でね 全然勉強しないですよ、本も読まないし、あの検索もしないし、調べないし、ねまあ、本当に必要な時だけですね、検索して、その、知りたいことを、その、あの探して、見てみるっていうことでですね。ですから、ほとんどですね、勉強しないです。ぶっちゃけ。で、もうぶっつけ本番、ほとんど。 そんな感じでですので ち, ょちょっとね、図がちょっとね、ちょっとね、ごちゃごちゃして分かりにくいと思うんですけど、多分説明 し, してる感は多分分かると思うんで、ああ、大体そうなんだっていうね、あのー、この時計ね、時計の剣と、時計が出てきました。時計の剣と、この、ここのね、ここはどうするの、ここの、これはどうするの、と。 方向性ですよね方向性だってこっちに進むことができるんだったら回転できるでしょってそのまま進みてこうすればいいんだからみたい進むだけでなくて回転するっていうね原理もねどういうふうにどういうふうにの回転するのかっていう仕組みも さっき言の靴の件ね靴の件回転回転する人の も, もう方法も必要だということであの物、ー、がねあればねいいんですけどね 回転すするっってていいうううここととはでか地球儀はじゃあ何で回るんですかって地球儀は押してるから回るんですよねってじゃあ押す原理じゃあその何で押そうかっていうこととかこれもう一つ説明しておきます別の件空風風を使ってどうやるのか 空気圧ですね風風だけでは足りなければ圧要は電気 電, 電気じゃないわ磁石の原理ですよね磁石の原理あるでしょ圧あれが圧って言うんですよプ ラ, スプラスとプラスでやつは圧圧がかかってここに空気ができるってね こここれをプラスして風風 風, る 風, 風ね例えばここにかけやちょっと今度赤で書い て,、ね、入ってますね。 ここにですね、板があります。板、板、板 で, いいです。とりあえず。で、ここにね、筒。まあいいや。ここは空洞なんですね。ここは。空洞。 空洞ね、空間の空洞ね。で、下からですね。風と。空気圧。圧を利用して、ここの部分をこううち、えーと。プッシュ、プッシまたプシだな、これな、プッシュ。 プッシュ、上に、上に上にって、うーですね。これでですね。持ち上げるということですね。まあこれも力のその加減がありますけれども、どれぐらいのね、量のその、 風と空気圧の量が必要なのかっていうのもですねそれもちょっと私にはちょっとあんまできないのでまあそうですねここのここのですね体重ね体重重さ軽さ軽くなきゃダメこれも。 かっこ軽しくしなくちゃいけない軽くてしかも丈夫丈夫でなくてはいけないということですね何かあった場合にこうやって破断したら困る曲がったり破断したら困るんで丈夫な板 丈夫な板 板, だ板って板って言っておきますとりあえずで鉄はですねもう補充した方がいいです重たいので本当の鉄っていうのはもうこれやめた方がいいです軽いの それからあれも使わないコンクリートこれも NG です使っちゃダメです必要ないですあこんな感じであのー、押すっていうことに関して持ち上げるということに関して あげることに関して空と風と空気圧を使うと空気圧っていうのはですねここが一番ベースですここ空気圧で風はもうこここ こ, こ, こ, こ この部分でこれがこの部分を使用当てる当てる。当てる 空気圧はここで当 て, てくださいよ風はもう下から出 て, てくださいよってそうすると倍になりますたね簡単に言うと2倍ですよねこれね2つ合わせるとまあ何倍あるか分かないは、ねまあ、プラスで2倍とりあえず2倍って言っときます何倍はかるか分ない足りないかもしれない2倍じゃ最低でも2倍はし 基本のは基本の2は二倍ってことですね。はい。まあこれ柱になりますね。<笑>柱の柱の柱。柱になります。 こういうことですで、ここは絶対に空気が漏れないでくださいってことですねこ こ, こ, の部分この部分は漏れないようにすると 漏れないようにすると、うん、下は掃除をつけなければいけないのでまあどうですかねまあここの底の部分はまあいいですよこれあのこれでいいですよ<笑> てですねまあ、装置をまあ別の部分にです、ね、こうつけるのか、機械ね、装置、または機械、もう皆さんね、いろいろガチャガチャ、ガチャガチャつけないでくださいね、コンパクトにシンプルにやってくださいね、シンプルベスト。 ももしもしきらきらでございますはいおはようございますはいリカオンねさんですか、はいちょっと待っくださいリカオンはい の、えっ、ー、と、誰ですか穴井さんですね。はい。えっと、ご用件の、あ、はい。7月1日に。あ、はい、そうです。 そうですか、はいはい大丈夫ですはいはいそうですはいはいはいはいはい、はい 対策ですかわ<笑>かんないです<笑>はいはいはい、はい えー、とまだですねはい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 はい。はい。あんまりないですね。<笑>はい。はい。まあ、そうですね。ないってこと、ないってことはないですけど。はい。はい。はい。 ないですいやあのー、もうなんて言うんですかね本当に必要だったら見るんでしょうけどなんかねーなんかわかんないですけど見ストップしちゃうんですよなんか他のそうですね表面的なその一回そのあれーそうですね そうそうですそうですはいはいはい<笑>あはいはいはいはい、はい、そうですねはい もうその、その、その、その、その通りですから、本当に。現実。<笑>はい。はい。 はいはいはいはいははい、はいああそうですねはい<笑>はい。はい はい、はい、そうですかねちょっとなんかたああそれあのオイルを使ったのコースなんですよスリーセットコースなんでそうですそうですでその価格価格になっちゃうんですよどうしても。 でも今はもう3000円台の時代じゃないですかね3000円台4000円台5000円台そ う, そうですそうですはいうん。はいはいはいはい もしもしーあ、も し, もしーはいでお世話になってい、はい、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、はい で三十分後ですね。あ。はいはい、わかりました。はい。はい、失礼いたします。もしもし。あ、お待たせいたします。ちょっといいね、携帯の方で、ね、ちょっとあの、電話入っちゃったんで、ちょっと。あれだったんですけど。はい。 はい。あー はい、は, いはい、はい、はい。はい、はい。はい。はい。はい。ええー。 はいはいはいはい。あ 私ね、クレジット使えないんですよローン組めないんですねはいはい<笑>はいはいはい はいはいはいはい、はい、多分無理だと思います<笑>だって破産宣告してますからはい<笑>そうなんですかそ それでですね、これ毎月4万9000円ですよね。4万9000円もちょっと無理ですね、これちょっと今の状態じゃ。はい。 ている？やもう他の方ですよね、それねその他他の方の場合ですよね。えー、じゃあ、とそ の, そ, のそういう、そのあれをちょっとその本当にね、あのそういう資料をですね、ちょっと実際に見せてほしいですね、持ってきてほしいですね。 はいはいはいはい今日木曜日ですねはいはいじゃああでえっ、ー、と十一時後がいいですね あ、大丈夫です。もう一人も来てませんので、お客様は。<笑>そうです。<笑> 11時からですね。はい。はい。 ファックスないですありますはいはいはいえーっとちょっと見てくださいねえーゼロえー小文字の C えー小文字の F え えー、あ6ゃ6六5 4 9 3 8 d 小文字の D ですね1 0 1 1 0一小文字の NN アットマーク EZWEB ドットネイドット JP ですはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい はいはいわかりましたもうはいはいはいはいああ来ましたあのー、多分タウンページだと思うんですよねあの、NTT さんのはい そっから、はいえーとあのー、会社がちょっとこ子会社っていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、なんか協力してる会社が何社かあるらしいんですけれども、で、はい、あのー、来て、なんか、あのー、インタビューしますっていうふうな感じになってしまって、はい。 であのそういうの原稿書いてくれたんですけどもはいはいはいはいそうですねいろいろとやってましたねはいえっ、ー、と1年前2年前ぐらいからですかね はい、え2年でそうですねえもうその会社自体その個人事業主としてもやってくださいっていうふうにあの全員皆さんそうでしたんでもうそこから始まりましたねそうですそうです ううでしょうね早い方だと思いますはい聞いたことない<笑>はいえっとね母、はあの受付ですねそうです 従業員にはまだ達してないですねお手伝いお手伝いみたいな感じですねはいはいはいそうですね店舗もあの増やしていくっていうはい はいはいそうですねはいはいはいはい、はいはいはい はいはいはいはいそうですね一回一ヶ月100人ぐらい来たらいいんじゃないですかねで売り上げは そうですね、1人、うん、そうだな、40万はいるのかな、1人あの。あの、セラピストさんの収入、で、ベッド2台あるんで、合わせる と, 合わせると80万じゃないですか。いや、たってないです。はいはい、1人40万。はいはい 合になるんじゃないですかね、報酬ですから、はいそうですよね、まあ半分、まあ、万20万から25万ぐらいのお給料になりますね、あとはもう、もうあの経費とかのに回るぐらいの、まあ、電気代ありとか、光熱費とか、はい。 100万はい何年後っていうのももう早い方がいいですねもうすぐですよね<笑><笑>はいはいちょちょっとちょっとストップいいですかまたちょっと消えてるので、ね、ビヨンさんあななン、ね、っ納豆ねちょっとストップするのね もしもしあ、はいはいはい転送転送電話オプションよくわかんないです説明書見てないんで ですね、あの結ばねるのは番号は出ますけどねかかってきた時はあのねこれ見えます 見, 見れます見れます見れますはい。 えっ、ー、かかってたね携帯にはいあーないですないですそれははいはいはいはい、はい、6100円はいはい はいああはいはいはいはい 途中で電話切れたら困りますよねやっぱ<笑>それはいはいあ、ええ、はっきりしてるってことですよね要ははい はいどうしましょう<笑>いいですこれでどうせはい環境ですね環境はいはいはいキャッチフォンとかはい キ ャ, キャッチも入りますしあと思いますお留守番はいはいはいはいはいはい、はい、えー、っと培うはちょっと聞いてないですねあっとつうかあのあ言ってましたけど ちょっと忘れちゃいます。はい。たぶんね。あ、それそうですよね。そりゃそうですよ。はい。はい。はい。携帯に。転送サービス。同じ。はい。はい。はい。はい それも。はいはい。はいはい。はい。どれぐらい上がるんですか。ええー。はい。そうそうですはい。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 はいそうですね、はい助かりますははい助かります、はい、はい、そんな極端に上がってもらっても困るんですけどちょっとまあはい大丈夫ですはいあはい大丈夫ですはいはい はいはいはいはい、はいはい、6300円ですねはい。 6800円はい800円ですねはいはいはいはいはいはいはい、例えば例えばこの固定電話とその電話ありますよねこのあ の, あの何ですかね 歩きながら喋れる電話機ついてますよねこうコッキーコッキーコッキーも取れるしそのあれですよね固定電話の電話も取れるってことですよねつまりああそれまた違うんですか よね。今言いますけど、はい。あ、え、は、え、いはい。はい。はい。うーん。そうですね、そうですね、はい。うんうん。はい、まあ、それままあ、私の考えとして、まあ、ちょっとできるんですか、ただ聞いてるだけなんで。 もうそういう会話のやりとりがもうベストです。<笑>今の。わかりますよね。わかりますよね。だから相手のことがわかるってことです。本心がわかるってことです。本当に言ってるなっていうのがわかるんです。<笑><笑>はい、はい。はい。 これオッケーです。はいはいえはいわ、はいはい、かりましたはいはい失礼しますもしもしもうお待たせして申し訳ございません本当にあの大事なのあれだったんでねあの はい、もう仕事の話なのでええー、もう申し訳ないです<笑><笑>はいはいはいほか出せないですはい いやー、まだね、あのー、わかんないです。してないんで、名声が。あ、契約あ、してますよ。 はい分かりまし た,、えー、090かりました何時頃前ですからですねちなみに。 あの電話の方は今日何時頃にあ携帯の方にですね分かりました大丈夫です大丈夫ですはいはいそうですはい大丈夫です はい、<笑>いやそういう問題じゃなくて<笑>はいああそうですか、はい、はいはいはいはいもう楽しみにしておりますありがたいですはいはいはいはいはい失礼いたしますはあということですね あのー、ちょっとお仕事の話 で, すけれでしたけれども、毎毎ちょっとこ1時間ちょっと過ぎてしまってね、まあ、えっと、1時間20分ぐらいになるんですかね、これとね。ということでですね、その大事な、ま、お電話、2件あのお取りしてたんですけれども、携帯の方とですと、ね、お店の方の見事ですね。 えー、っとまあこういう感じでのやり方もまあ3つ目あれペンどうしたっけペン落としたのかなペンがどっしたかな の, あ, の色あれないねペンがえー、3つ目の案件ですね と空気圧とこれを利用するとまあざっとこんな感じですえー、一日置いてですね今日に至りますけれどもですねまあその動画配信をまあこういった動画配信をしたのがですねまあ今日で3日目ということでですねあお話ししてき、えー、ましたけれども まだあるんです、ままだね<笑><笑>まあ今日はですね1時間もにも至ってしまったらですねとりあえずここでですねあのー、聞, き聞きたいと思いますので実際にです ね, 本当に私ね、あのー 材料とかですね、現, 現場ってかあのここじゃちょっとね、ちょっとできないのかなっていうのがまだあるんですね。あの工場じゃないので、ちょっとね、あの問題がここで、ね、発生してしまった場合あの、ま、保険には入っているんですけれども、ちょっとそれはね、できない。下げた 方, げた方がいいっていうので、 やらないんですその 電, 電, 気電気に関して の, そのことはですね、ちょっと危険なんであの、本当にね、できる場所はですね、本当にちょっと必要だなっていうことがですね、私の中でありますので、あのちょっとここではね、まずいんじゃないかなって思ってますね。はい まあちょっとしたね、こういうね、あのー、電気の発生しないものでその説明をしていくっていうのはできるんですよ。なので、そういうやり方でですね、あのー、ちょっとうまめにですね、やっていこうかなと、こうやって思ってますね。ちょっと急いほうがいいのかなと。でで昨日ですね あのー、動画 で, です、ね、やっぱりその2018年っていうのがですねポ イ, ントポイントだっと石脇教授さん言ってますけれども他の方も動画でですねそのことについて、ね、触れて い, るいたのを見たんですね、まあ、男の子なんですけれどもその2018年がなぜ触れ合いが出されるのかっていうことの意味ですね、これもちょっとお話ししておきます。 二千十八年で振り分けがなされるということでして、ね、このなぜその振り分けがなされるのがいいですか、これ、皆さん、これ。これ、自動的ですからね、これ。 何でもかんでも振り分けるっていうことではありませんはいもしもしはいあはいあはいはい佐藤さんですねはいはいはい、はい はいはいはいははい、はい、大丈夫ですはいはいはい。はいはい 光, 光なんですかき、ギがはいギがねはいはいはいはいはいはいはい はいはいあ、はいはいはいはいはいはいはい わかりました。はいはいはいはいわ、はい、かりました。 プラス500円です、ね、はい。 わかりました。はいはい。ありがとうございます。確かいます。はいはい。 大丈夫です。 はい、わかりました。 トップにないですけど十一、まあ、時以降なら何時でもはいはいはいはいこちらこそはいはい大丈夫ですはいはい 大丈夫ですはいはいはいはいはい、はいはい、よろしくお願いいたしますはいいえいえこちらこそありがとうございますはい失礼いたします ということですね。また大事な電話がですね、かかってきましたのでですね、対応をしてしまいましたけれども、本当にですね、あのー、まあ、これ、まあ、いや、2018年のこの振り分けですね。 関さんが言う2018年はなぜ振り分けられるのか、もうこれ、自動的なんですよね、その人から出てくる、その私生活や言葉、行動とかですね、まあその好みとかで性格ですね、そういうことで生じているトラブルや、トラブル。 問題問 題, 問題これ、まね、事故とかですね事故とかですねトラブルっていうのはまあ争い事ッコ で企業さんにちょっと物申ももしときますね、金額の問題、売る金額、価格に関して、価格、価格、価格ってどこがいいんだっけ、価格、もうダメなの、脳がダメなんですよも、忘れちゃって、知ってるんですけど、価格っていう字。ねね 価格のの問題ですねお客様とのトラブルですねトラブルですとか、まあ、これは仕事の面で仕事の面のお話になりますけれども な、ね、りますけれども、まあ、これ私生活私生活、まあ、全般えー、私生活う全般ですねパンは一般のパンだからこうか全般こうここねここですね ありますよ、ねまあ交通事故とかね、まあ、いろい ろ, いろ生活の面で全般でこういうまあ生きてる上でですね動いている物事が動いている状態でですねトラブルが発生しやすい人まあ人間ですね ましてや仕事の仕事の面での、えー、トラブルにつながりやすい人これ振り分け2018年振り分けされるんですあのー この価格ね、売ることに関しての価格について無理があったら例えば、ね、収入が少ないにもかかわらず、まあ、払えない収入 が,、ね、入が安いとかもしくは何らか の, その事情があって。 変わっってしまったということがあった場合価格が、えー、何百万とかですね何百万単位とかですねこっから上もしくは何十万何十万何十万から上っていう価格って。 カードとかカードローンとかありますよね月々何千円何万円からこの支払いをしていくっていうで職種仕事に関してもそのなんですかいろんな職種もありますしそのあの要はちょっと考え考えた方がいいっていう いうところに来てるんですよねやり方をでカードカードあるでしょカードクレジットカードで現金がありますよねこれね 問題ないんですよあんまりないいんんでですすよよあまりお金がなくなっても我慢すればもう過ごせてしまうのでところがこちらに関しては問題発生率高いですクレジットカードに関しては要は トラブルですよねトラブルもしくは問題が発生しやすい発生しやすいと発 生, 発生しやすいとなるわけです。 だからこれはこれこれなくていいんじゃないのって思うんですけどこんなのなくていいんじゃないのって便利だからっていう理由でカードっていうふうに言ってますけどあのね でしょうねだからもう全くその私のかか考えというマイナンバーカードのことなんですけれどもあの保証ね保証まあ生活相互っていうのがちょっとあるんですけれども保証ね一人一人に対して全員 に, もにもう国民に対しての保証これ 実際に保証ってありますか危機的な状況の時だけですよねでしかも幸せじゃないですよね幸せを感じないもうその不安だとかもうああぐちゃぐちゃだとかこの先どうしようとかねそういう時にたその助け舟ってちょっとした助け舟ですよね そういうことではなくて、本当に生活で安心してね、あの、えー、買い物が、食が買える、着るもんも買える、住むところも住めるようにその基本のね的なその金額保証、金額保証ですね。<笑> 額額額金額ってどう言ったっけ忘れちゃった保証保証のショーってこうだったかな分かんないけどこれはねぜひやってもらいたいんですねこれ。 遅いですけどね人口が増えてきてしまっているんですねもうだからその関さんが言う2018年に も, もう破壊破壊と再生が始まりますよともう言ってくれてるんですこれ嬉しいことなんです嬉しいことを関さんが言ってくれてるんです番組で でなおかつそれだけじゃなくて企業さんにも回ってその聞いてる見に行く視察ですよねもう国会のその議員さんがもう何か総理大臣さんがやっている行動をしているんですよ関さんはですがこれは別の話ですけどね関さんの場合はね これがこうできないとだから、もう当てにしてる場合ではなくて、まず考える。考えることをしなければいけない。個人で。自分自身でですね。で、そうするとですね、その会話ができるようになってくるんですよ。こう外に出たときに、人と人と の, その会話ができる。 その話しかける話するのは皆さん勇気いると思います勇気いると思うんですが愚痴ではなくて文句言 う, う, うその人に対してその吐き出すってことはもうこれ NG ですからね迷惑イコール迷惑 聞いてる側が迷惑なんですからそれは苦痛なんですよ、聞いてる側は。悪口、愚痴。あんなのね、こうなの ね, ね、ダメよねとか。で、今の、今ね、今の、今の、その、社会での、今、今を、これずっといくと、ダメになってしまう。必ずダメです。 えらいことになりますだから、それの振り分けをね、もうパソコンでもコンピューターさんでもテレビでも何でもそうです、ものに関して本当にその必要な必要なんだっていうことがあれば、手に入っちゃうんですよ、重要性があれば、ほかの方もです動画 で, です、ね、ボードを買っている方いますよね。 一つ の, その自分の部屋にですね、ボードを購入して、こう、購入行動できるぐらいはできるだろう、説明すればやん、これなんかな、なんかにつながる、誰かのためになるだろう。っていう思いでやっている方々が出てきているんですよね、ここ何年前から、何十年もかからない、前からかな。だから、その、振り分けに関しての意味、 自然界からこれ果たして、果たして、殺されるのか、それとも殺されずに、何かやりなさい、努力しなさい、協力しなさい、いいことになると協力しなさいよっていうふうに、時間をいただいている方々、こういうことができる方々、しかも、働いていてもいいですし、働いていない方でも、 できることをしていけばまた次のステップがあるそれを説明していくっていうことが本当に大事になってくるっていうことですこんな簡単なことでも誰でも説明私がね説明すれば誰でも分かるような 説 明, 説明の仕方ですね専門用語使ってもわからないのでそれをね個人で本当に誰でもやっていけばもうプラスプラス自然界この空間が効いてますんでこの空間が伝達してくれるんで郵便してくれるんで郵便郵便局みたいな郵便 運んんでくれますんで引き寄せの法則ね引き寄せの法則もそうですよ働いているしその自然界の仕組みが助けてくれている助けてくれる協力するよっていうふうにもう来てるんですこれもう何数年前10年前からかな始まったのはそれが、まあ、関昭夫さんじゃなくて飛鳥昭夫さんが、ね、言っている その十字架にね地球がかかったっていう時期がこう10年か20年の間に来るよという意味がですね一生懸命もう地獄を味わってきたもう苦しいし辛いしもう腰痛りいし暑やいしもう寝たいしもうなんかこう ものすごい地獄を味わってきたっていうのが今までだったんですよであのー、そういうことですのでちょっとね考えた方がいいですこれ<笑>やめた方がいいですよって企業さんみたいなうん。 う<笑>や<笑>だっていいものを提供してさ例えばね100万かかる布団買いましたベッドでもいいですこれクレジットでできますよしかもまあまあ2万円例えば2万円で 2万円から1万円で月々の返済月々の返済例えばじゃあいや7年間企業さんこれどうするんですかこれもしこの人が支払いが途中でできなくなったらどうするんですかって マイナスなんじゃないですかって売り上げがでも布団に対してベッドに対して100万円も何でするんですかってことなんですねこれも疑問もう矛盾してるんですよこういうそのやり方それから車ねローンね車車に関して 車だろうそれから住宅で住宅大体いい35年じゃないですかね返済 もう仕事とこのこれが直結しているわけですけれども辛いです辛くないですかこれ皆さんこれやっててっていうか辛かったと思うんですよね。とねその 人, 人 間, 人間 そうですね、使う要はその何かをやることに関してその案とかですね、まあ、その図とか、まあ、絵描いたりとか説明したりとかですねこれやったら何やったいって必要であれば別にお給料なんか発生しなくてもそれが作れちゃいますよね。 うん、で食べ物はでもそうですし協力し合ってねそのやってこう自分たちの食べ物はみんなでやっていこうっていうふうに自給自足って言ってますけれども果たしてお金って入るんですかってお金が邪魔しててそれが手に入らない幸せじゃないんですよそれって。 幸せにつながらないんですよあのこれ言いましたけどねあのマイナス違オンが出るその機械が17万5000円ぐらいするよと17万5000円ぐらいするよとそれから宝石類宝石類も何十万から何百万宝石類。 宝石でええ、にゃららん100万ね何十万か何百万する売れるわけないじゃないですかこんなの。 で、またカードでカードで返済大変ですよそんなのとてもじゃないけどね<笑>おかしいそれがその、なんでそ の, その何 クレジットカードで楽ですよって楽じゃないんですよこれ生活大きいで、ね、もら削られるんだからこの世の中にねそういうその企業 のやり方やってる売り方ねやってる会社何であると思うんですかお店とか果たしてこの日本中の中にそういうやり方 で, でしかも訪問とかね売りつけね売り合い買わせるっていうね うん、だから、私ね、は破産宣告できてよかったなと思ってます。いや、破産宣告できる金額じゃないもんだって。金額じゃにも、じゃないにもかかわらず、破産宣告できてしまったんで、私としては助かってるんですよ、本当に。うん ぶはやったはっきり言って怖い怖いんですよもう何何かしらカードクレジットカード持ってますかクレジットカード持ってますかってどこでも言いますからねああ<笑>だったら金持ち金持ちからとか行けばいいじゃん金持ちのところに行って買ってもらいに行けばいいじゃん 金持ってんだからってだからコンピューターさんもうそれ判断してますからね本当にね知りも知らないですよ知らないですよ本当の意味でのっていうことがですねもう分かってしまうと。 だから正直に話した方がいいです皆さん本当にこういうふうにもう提示して暴露して見せていった方がいいです本当に本気で思ってること あ, あの悪口とかじゃないですよ言っときますけど 窓口じゃないでですす訴訴ええるることです訴える違うんじゃないですかって説明なんでそれって違うのかなんでそう間違ってるって思うんですかっていうことを説明していた方がいいですいいも悪いもうん だから企業ねその仕事に関して競争はもうやめやめるやめたほうがいいやめる時代もういやもうそれはもうダメですよ本当苦しいだけですよ辛いだけですよだからもう今までは今まででそうやって来ちゃったんでしょうがないんですけれども 今は違います今は今です本当にちょっと喉沸いてるっていますね本当に私はもうね本当にそ う, そう思いますよ本当に本気でで今日もね毎 日, 毎日っていうかまあそうなんですけどこんなくっす 暮らして生活しちゃダメだなーってね、こう歩いてて、ね、思, う思うんですよね。で、夏は暑いでしょう。で、冬は寒いでしょう。で、洋服一体、なん、なん、何着いるんですかって、春、夏、秋、冬のね。でまあいいんですけどね、いろんな洋服着れて。 だけどそれでもお金かかってるんですからせっかく働いたお金でね買いたいもん買いたいですよねってだからね本当にねこれが幸せじゃないってこういうことが幸せじゃないって本当に思いますから本心から。 なので、今日はもう本当に2時間近くですね、話してしまいましたね、ちょっと電話がね、入りましたので、ちょっと高校も切り切るわけにはいかないんで、途中でね、それはちょっと失礼なので、こういう状態ですっていうのも込みで、<笑>あの動画はですね、うん、もう本当にこれ、あの 流, 流しっていうか、もう、いでますので、はい。 よろしくお願いいたします金野でございましたお疲れ様でした